よろしくお願いしますお客様に礼よ お客様に感謝、ね、礼ありがとうございました。ありがとうございました。大嶺さん、ありがとうございました。